スキパー私がいれば、のャッキー す,、ねうん、す指揮官、お互いに言うんです。これ大丈夫で、ね、す。誰であろうと、私の弾からら逃れられる、うん、はじめましに、ノーガレラで。そガがランドです。これからずっと、指揮官のです。 ご通りこの時間に会えたね指揮官私たしとここで出会えたこと幸運に思うべきよ指揮官様 たあなたからのきたいにかえってくれ 自動歩兵銃がただいま着任しました指揮官が私に指揮官様私レッパー CR21 が来たぞ安全対策も緊張 よ, よよよ よ, よ スッとあなたのそばにいますね<笑><笑> 4式自動小銃ただいま入隊したのでありますご用のルタ BM ですさまざまな改造を施された私なら指揮官失望 ゲベアドライオンとピアスこんにちは指揮官エンスクー転私はワルサーゲベアドライオンとピアス よ, よよよよよはじめまして本日付で着任しました EM2 と申しますスクトラ M4 正式に入隊します指揮官歓迎会とかないのここんにちは M3 と言いますやよろしく お願いします 安全対策も筋トレメニューの組み立てデレッタ BM 号泣ですさまざまな改造を施さ よ, よよいよいよいよよろしくお願いします、えー 機関のご指示であればイングランド M10 は喜んで応募しますおお空になります M200 です僕の知識がお役に立てば嬉しいですあいいえだといいなって。 自動少女ただいま入隊したのであります。御用の際は何なりとお申し付けください。トカレフ、m ム一九三八。 よし予よろしくね。 ダネル NTW20 コーディスノカベデアローこの私が貫いていすこれからずっと指揮官のことです。ゴールキシキジドホテルチラタダヨスベンキュー参上しました。 せっせがちさいから。<音楽><音楽><音楽><音楽> レッド CR21 がきたはめまして L85A1 ですどれどれあんたがグリフィンの指揮官か突発事件対応の専門家 k 1 1だあたしの実力を指揮官引き取ってくれてありがとうございますあなたが指揮官ですか、QA9 今からこの AA になりたあなたのメールに従いますえいやこ、あのー、んにちはわたしはじめまして L85A1 です指揮官お茶しませんか ちがだよすべての敵はじめましてー L、八号 A ワイですあなたは指揮官ですか QA91 といいます私の名前、ちゃんと覚えてくれますかやあ、よろしくな、前指揮官 V ジェクトの V1 スコーピオンだよよろしくね SAR21 です指揮官様作戦計画はどこですか直感に頼るだけの作戦はよくありませんよじゃあよろしくな前指揮官こんにちははい さまざまな改造を施 参上指揮官指揮官5プライフルダネル MTW20 失礼した指揮官 1B98 参上しましたご命令を